今回の計算例は、まあ、AX として3次の多項式に対して、えー、とこの1の原子4乗根ですね、えーとまあ、エクスポーネンシャルの2分の πi を使って、この二、えー、分のあ、オメガ4のまあ0乗、1乗、2乗、3乗を代入した結果ですね、それぞれこうなりますけど、これを順分に求めていくという方法です。 やり方をこの FFT の計算の手順に沿って示したいと思います。えー、とまず最初のアルゴリズムではですね、この AX をまあこのように奇数、偶数字の項とそれから奇数字の項に分けて、まあ、それぞれ偶数字の多 分, 分の多項式を A0X それから奇数字の分の多項式を a h x というふうに置きます。で、と、 でそれであの、今度はその y と z にですね、そのこれは a0 の x2 だから、この偶数字の部分をさらに FFT で分割して計算した結果を代入する。それから、えっ、ー、と、z の方には、これ、奇数字の部分に対して、この FFT を行った結果を代 入, あの代入するということで、とそれぞれ、えー、と偶数字の方は括弧コ2、奇数字の方は括弧三3で計算を再帰的に進めていきます。 で、えっと、括弧コ2の、その、A の偶数字に関する、あのー、多項式の計算なんですけれども、えっ、ー、と、ここではその、A0 を、えっ、ー、と、ま、あこのような形で、えっ、ー、と、一次一次の多項式ね。この一次の多項式が、まあ、あの、こういう形で分割することができるんですが、 この a の00と a の01っていうのも、あのこれ定数になって定数というか係数になってそのまま出てきますので、まあ、そのままこの係数を取り出して、この x0 は a0 プラス a2、x1 は a0 マイナス a2 というふうに計算が行われます。それから、あの、カッコ3番の、その奇数字の項に対するですね、その計算もですね、やはりこれ、あの、a1 は1の多項式ですので、 この一時の多項式をさらに分割するとこの a の10、a の11それぞれはあの係数が定数項で出てくるので、えー、とここでは x0 を a プラス a3x1 を a マイナス a3 というふうにして返します。でここで最初のあの括弧1番 の, あの式に戻ってですねあの、まあ、y と z があのそれぞれあのこういう形であの 値, の表値の列が出てきますので ここから次の計算に入ると。で、ここで繰り返しの計算に入っていくわけですけれども、うんと、えっ、ー、とまあ、これは、あの、後半のですね、ループを使って、それぞれ、その、y0 プラス z0 とか、それから y0 マイナス z0 を計算することで、えっ、ー、と、 まあ、オメガ4の0乗ですから、1を代入した時の A の値ですね。それから、オメガ4の2乗ですから、これ、マイナス1を代入した時の値がまず計算されて、でそれでここに、えっ、ー、と、まあ、あのーで、U ですかね、U をオメガ4乗、オメガ 4, 乗メガ4乗かけるのか、U をオメガ4乗かけますと、これで、うんと、どうなんだっけ、X、 1と、それから、あのこれすいません、一番下多分 X3 じゃないかと思いますけど、X3 ですかね、を計算すると。で、これで、オメガ4の1乗における A の値、それからオメガ4の3乗における A の値がそれぞれあの代入されるという形になります。まあちょっと、あの、最初に見た段階ではちょっと複雑かもしれないので、あのちょっとこれはもう一回、やっぱり各自で、あのアルゴリズム、 とその説明を見ながらですね、どういうことをやっているかというのを順番に追っていってほしいと思います。ここまでいいでしょうか。で、次に、あの離散逆振り変換ですね、についてあの、えー、と紹介しておきたいと思います。で、えっと、これは、 先ほどのその、えっ、ー、と、関節表現と、それから、えっ、ー、と、係数表現の対応ですね。この式で、あの、ファンデルボンド行列と、を使った係数表現の列ベクトルの積というのを表したんですけれども、まあ、実は、あの、この式は、先ほど出したこの式っていうのは、あの、結果としてはこれ、もう DFT を表す関係式だったわけですね。ですので、この、 関係式に対して、まあ、このバンデルモード行列を V と置きますけれども、もしこの V の逆行列が見つかれば、この逆変換を使えば、その、えっ、ー、と、関節表現から係数表現が得られると。すなわち、この 逆, 逆変換が見つかれば、この、えっ、ー、と、逆変換ができるということなんですけれども、えー、ところがですね、実はこの逆変換というのは、あの、 すぐに見つけるこことができてあ の, この W を使えばよいっていうことなんですね。W はこれ何かといいます と,、えー、っと、このファンデルモンの行列においてあの、この各成分の逆数を取った行列です。で、この行列を取るとですね、この先ほど紹介した相和古代から、この W×V というのがあの単位行列の N 倍という 関係が成り立ちますですので、これを使うと、この先ほどのバンデルモノ行列の逆行列というのは、ここ、こうやって作った W にですね、N 分の1をかければよいということになったので、実は、その、えっ、ー、と、逆振り変換、二三逆振り変換というのは、その、二、ま、三、あ、振り変換からすぐに導けるということが、この話からわかります。 えっ、ー、と、一応ですね、他の事実を確認しておくと、まあ、あの、まあ、オメガ N が1の原子 N 乗根であることから、その、オメガ N の逆数ですね。これはオメガ N の N-1 乗ですけれども、これまた1の原子の N 乗根であると。よって、えー、この逆、理算逆入れ変換っていうのは、理算逆入れ変換を応用してですね、N 分の1倍かける理算逆入れ変換の、えっ、ー、と、このオメガ N を入れたところに、このオメガ N の逆数を入れて、 で、関節表現、関節表現の係数から作った多項式を入れれば計算できますよっていうのが、この離散逆変化の話です。まだよろしいでしょうか。はい、それではここからは、その、今述べました FFT の計算量の評価を行いたいと思います。一応 あの今日の目的は、その多項式の乗算の計算量を減らすということだったので、一応こ の, あの FFT に基づく多項式の乗算アルゴリズムが、まあ、計算量がですね、その素朴な乗算よりも小さくなる、計算量が小さくなるということを示したいわけです、を示したいわけですね。でまずあの結論から言いますと、あの、オメガ N が1の原子 N 乗項のときに、その次数 N イコール2の以上未満の多項式に対する FFT の計算量は、 オーダーの n ログ n で評価されるというのが、まあ、あの今日の、えー、結論です。で一応あの、これ、この証明をですねあの、アルゴリズムの流れに沿って示していきたいと思います。えー、ここでは、えー、と t の n というのは n 次元の多項式 f に対する fft の計算量としましてで、まあ、t の1はあの0というふうに置いておきます。で、えー、と先ほどの この FFT のアルゴリズムに従って、どこでその、あの、三述演算が発生するかということをいうふうに見ておきます。見ていきます。そうしますと、えっと、まあ、あの、アルゴリズム順にたどっていくとですね、この4行目と5行目でですね、ここでその、あの、えっと、2分の n 字 の, あ の, 原, あの原子2分の n 条項ですね、原子2分の n 条項と、それから2分の n 字の多項式を使った その FFT を計算しているので、このステップ4とステップ5のそれぞれの計算量が t の2分の n で表されるということがわかります。それから後半の計算では、この7行目のフォア分のところで、あの、加減上乗、結果の数の加減上場が発生するんですが、まずフォア分の繰り返しの関数というのは、 えっ、ー、と、i が0から、えー、と2分の n-1 まで繰り返すので、これはループは2分の n 回ということになります。そして、えー、それぞれのステップの計算量なんですけれども、まず a のところは、えっ、ー、と、この u×zi というのに乗算が1回、それから yi と uzi を加えるので加算が1回ですね。で、えっ、ー、と、b のステップでは u×zi で乗算が1回、それから yi-uzi で加算が1回あります。 あと C のところは、オメガ n る u で乗算が1回あると。いうことで、えーと、どういうふうに、まずこの段階 N 値の FFT の計算にはどう評価されるかっていうと、えー、2る t の N 分の2プラス5る2分の2ですね。えー、ということで、う これが2かける t の2分の n のプラスオーダーの2分の n という形で評価されます。まあこれで一つ全化式がこうできたというわけですね。あとはこの全化式を解くということなんですけれども、まあ、n イコール2の以上を代入してこう整理していきますと、えー、n に2の以上を代入しましたので、t かける2の以上イコール2かける t の 2の e-1 乗プラスオーダーの2の e-1 乗ということで今度はこの t の2の e-1 乗のところをやはりその全化式に従ってこう展開していくとこれをバーッと繰り返していくと最終的にはえっとこれが2の e 乗かける t の1プラス e かけるオーダーの2の e-1 乗ということであの先ほど正面の最初のところでこの t の1は0というふうに置きましたので ここはゼロになってで最終的にオーダーの e かける2の e 乗の計算量が残るということになります。で、この e かける2の e 乗というのが、うん、の n イコール2の e 乗の関係式を入れると、オーダーの n ログ n になるということになります。ここまでよろしいでしょうか。